皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月18日、カンダタを無視するかどうかでツイッターが盛り上がっていましたが、このカンダタのことではないです。錬金釜の準備が整いまして、バージョン 6.4 で追加されたプチコインボスの図鑑埋めに勤しんでました。ただ、倒しても特訓にはならないので、ちょっと残念でした。 そして、ようやくバージョン 6.4 のストーリーに手をつけることができました。このクエストの経験値と報酬が2並びなのは、おそらくメレアーデの猫好きとかけていますね。にゃーにゃーにゃーです。バージョン4のキャラクターたちに声がどんどんついていったのが、感慨深いなと思いました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。